みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギターコーポジションの瀧澤でございます。よくわかるコード理論講座、イエイということで、コード理論の話をさせていただいております。2本目のこの動画では、トライアド、基本の3話を見ているのがあるんですけれども、その種類についてお話をさせていただこうかなと思います。 1本目の動画でインターバルという話をしているんですけれども、インターバルについて理解がある人はこのまま動画を見ていただいて大丈夫です。インターバルってなんだよという方はちょっくら1本目の動画を見る必要があるかなと思いますので、まずそちらを確認してみてください。それでは、トライアド、基本の3話の話をスタートさせてみましょう。そして、今回も5分の時間設定を一応します。で、平たく言いますと、簡単に言いますと、この4種類がトライアドというものでございます。メジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュ。 それぞれメジャーとオーゲメントの1、3はかぶっていますけれども、フィフスの扱いが違います。マイナーとディミニッシュは1、3。こ, この扱いは一緒ですけれども、フィフスの扱いがちょっと違います。こんな感じの4種類がトライアド、基本の3腕となります、まあ。よかったらちょっと楽器を一緒に鳴らして、えー、と実演していってみましょう。まあ、鍵盤か、まあ、ギターかどちらか用意していただいて、ちょっと鳴らしてみましょうか。まず、メジャーの3腕を。 は、1とメジャーサードとフィフスの3ワードです。と、えー。どの音からスタートしましょうここ。ここを1と見立てて、1、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、そしてここ。そしてその次、フォースがあって、シャープフォースがあって、フィフス、ここです。 これがいわゆる C メジャーコードなわけです、ね。同じように、えー、例えばミの音。この E の音からスタートしたら、ば、1、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、ここがメジャーサードに当たります。それで、フォースがあって、シャープフォースがあって、フェス。これがいわゆる E メジャーコードになるわけです。ギターの場合だったら、う 1フレットがこの1マスに値するので、でまあ、例えば5弦の3フレットからスタートしたならば、ここの音と、えー、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、メジャーサード。ここが1、3の音です。それで、3から4、4シャープ、5となって、 という3和音が C メジャーの構成音ということになります。こんな感じで C メジャー、C マイナー、C オーギュメント、C ディミニッシュについてちょっといろいろなぞったりとかすると、またちょっと理解が深まるかなと思いますので、よかったらやってみてくださいませ。C オーギュメントもやってみましょうか、C オーギュメント。1からスタートして、マイナー、メジャー、マイナー、メジャー。そして、フォースがあって、シャープフォースがあって、フィ フ, ィフスがあって、 シャープフィフスってことは、ここから半音部です。こんなコード。c オーギ u m e n あんまり出てこないコードなので、ここ聞きにならない感じですけれども、なんとなくできましたでしょうか。わかりましたでしょうか。こんな感じで、1に対して3の音がどっちになるのか、フィフスの音がどっちに行くのか。シャープフィフスというのはマイナーシックスと同じ音です。ここからこっちに行くのか、それともこっちに行くのか。 いう感じですね。この5つの振り幅がここに現れるわけなんですが、そんなところでございます。なんとなく見えましたでしょうかで。このトライアドを理解した上で、その次、ややこしいのが 7th なんですよ。7th。これがまあややこしい。これがちょっとややこしい。7th がややこしい。えー、とりあえず、こんな感じのトライアドがありました、えーと。楽譜とかコード譜、コードの譜面とかで表されるのは、 まあ、メジャーの場合は略してしまうのでシートだけ書いてあります。それで、マイナーの場合は小文字の M だけ書きます。オーギュメントは C-A-U-G オーギュメント。それで、ディミニッシュの場合は C-D-I-M。こんな感じで書かれます。楽譜によってはシーメジャーと書いてあるものもありますし、あと C シー大文字の M と書いてある楽譜もあります。けど、まあ、現代の楽譜では・ まあ、ほとんど省略しちゃって、C と書いてあったりとかするんですけれども、まあ、こんな感じです。で、セブンス、セブンス。ほいほいほいほい何がややこしいってその、ね、表記の仕方なんですよね。書き表の仕方がなんかすごくややこしいんですよ。なんか、前田、メジャー、どっちみたい な, なんかえ。前田なの、メジャーなのっていう、なんかそういう問題が出てきます。後、ま、々、あ。簡単に言うと、なんとかメジャーセブンス。 こういうコードネームがあったならば、単純に書いてあるとおり、メジャーセブンスの音を付け足します。こいつですね。えー、っとメジャーセブンスの音を付け足すというよりも、トライアドプラスメジャーセブンスって考えた方がいいかもしれないですね、うん。なんとかセブンスと書いてあったならば、トライアドプラスマイナーセブンスを付け足すんです。 もし、メジャーセブンスとかやったならば、普通に書いてある通り、メジャーセブンスを足します。セブンス、7、7とだけ書いてあったならば、マイナーセブンスを付け出すんです。こいつです。こう聞くと、ああなるほどね、なるほどねってなるかもしれないんですけれども、ちょっと一例を出してみますと、例えばこういうやつ。C マイナーセブンス。 なんかマイナーセブンと書いてあるから、なんかね、なんかこのマイナーセブンスを付け出すかなって思うんですけれども、まあ、結果的にそうなんですが、その考え方はちょっくらアウトなんです。これの考え方としては、マイナーのトライアドプラスマイナーセブンスなわけですよ。わかりますでしょうか。この小文字の M はこいつのための M じゃないんです。この M は・・・ このトライアドを決定するための M なので、勘違いしないでくださいませ。他にも違う例を出してみますと、C マイナーメジャーセブンスとか、なんかもうわけわかんない感じですけれども、これはそのマイナーのトライアドですよね。マイナーのトライアド。プラス、メジャーセブンスを付け足してというコードになります。ここの小文字の M はこのトライアドを決定していて、メジャーセブンスのこの文字はここのセブンスを決定していると。 そんな感じです。ちょっと全部の種類を書き出してみましょう。<笑> C7、C メジャーセブンス、C マイナーセブンス、C マイナーメジャーセブンス。なんかわけわからない感じですけれども、冷静に考えればわかるはずです。冷静に考えれば。どうでしょうか。それぞれ構成音は思い浮かびますか。 平たく言うと、この一番上の C7 に関しては、メジャーのトライアドですよね。メジャーのトライアドプラスマイナーセブンスを付け出すということです。C メジャーセブンスは、これまたメジャーのトライアドプラスメジャーセブンスを付け出しねというコードです。c ンスというのは、マイナーのトライアドに対してマイナーセブンスを付け出しねというコード。 これはマイナーのトライアドに対して、メダセブンスの音をつけた締めというコードになります。ちょっとくらい色をつけてみますと、ここがここに相当しまして、これがここに相当します。これがここれがに相当しまして、これはここに相当します。で、そのトライアドを決めている部分はこの部分ですよね。 見えましたでしょうか。これに対してシンプルというか分かりやすいのは、例えば C ディミニッシュ7とかこれはまたすごいシンプルな感じですよね。そう見ていけばすぐ分かるはずです。これはディミニッシュのトライアドプラスマイナーセブンスを付け出し寝というコードになります。 オーギメントなんかに関しても同じような感じ。このマイナったメジャーズの表記の仕方がすごいややこしいので、ここに惑わされないように気をつけてみてくださいませ。こんな感じで、トライアドプラスセブンスというふうに見ていけば、そんな変な間違いは多分起こさないかと思います。そんな感じでございます。では、5分経ってしまいましたので、今回はここで終わりにいたしましょう。5分というか10分くらい経っているんです、何気に投げ動画になってしまった。 そんな感じで、トレイヤードとセブンスの使い方について今回はお話をさせていただきました。次のときはテンションコードというお話になってくると思うんですが、またこういう定規、このインターバルの距離感の知識がとても大事になってきます。よかったらこの辺もおさらいしておいてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>